本好みです、えーと。今回チャンネル登録者数が100人突破したということで、えー、お祝いも兼ねて今回は、えー、と実写で進めていこうかなと、まあ、初の試みっていう感じなんですけど、まあ、今までゲーム画面ばっかり上げてきた感じだったんでうん。 はいじゃあ進めていこうかな。でえっとまあ今までやってきた、まあえっと、主にミステリーとかホラーとかに関して、まあ、ちょろっとだけ話してであと今後何をやっていくか Twitter、まあ、でも言ってはいるんですけど念のためこっちの方でも、えー、100人突破したってことではいやっていこうかなと思っています。 はい、ということで、えーと、じゃあ早速なんですけど、最初に家庭用ゲームでやってたのが、この開かずの間なんですね。ちょっとあの私、あまり人に手を見せたくないっていうのがあって、<笑>洗濯バサミで説明書をつまんで見せてる感じではあるんですけどあ、ちなみに背後、ふすです。 で、この開かずの間ですね。開かずの間が、何ですかね。もう開かずの間、印象に残ってるのが、もう私の彼はサイコパスの歌しかもう印象に残ってない。<笑><笑>いいのか、それでっていう感じなんですけど。はい、開かずの間。なんか本当に完全にホラーというよりも、 何だろうな、とりあえず、あ、ちょっとカメラずれちゃいましたね。あ、今、あのアクションカメラで撮ってる感じなんですけど、もう、何ですかね、ミステリーミステリーかな、ホラーではなかったかなっていう感じはあって、まあ、これに関してはホラー苦手な人でも見れるんじゃないかなっていうのは、正直な気持ちですね。うん まあ、本当に何ですかね私あの記憶力が本当に悪くてもう本当に何ですかね本当に数時間前のこととか結構忘れてたりとか結構あるんでなんで結構結構いっぱい使ってんだろうもうなんか印象に残ってる場面どこですかって聞かれても。 どこだっけっていうのが多いんですよね本当にやってるのにねどういうことなんですかね、まあ、とりあえず本当に開かずの間に関しては私の彼はサイコパスしかも本当に記憶にないダメだね本当にはいもう次行こうかはい次 大お化け屋敷浜村淳の実話階段ですねこれはもう完全に怖い話進めていくっていう感じだったんで、まあ、比較的やりやすかったかなっていうのがありますかね浜村淳の実話階段まあ私正直この浜村淳さん どういうまあ、俳優さんっていうのは分かるんですけれども、まあ、どういうその何の作品に結構出てる方なのかっていうのがあんまり存じ上げていなくて本当に、まあ、そこら辺申し訳ないんですけどでも一応説明書の裏に、まあ、詳細は載ってるんですよね司会 DJ 映画解説ああそうなんだ まあ、この大お化け屋敷に関しては本当に私が小さい時に友人の家で見たスイカが印象深くってでもそれを見て「怖いこのゲームできない」みたいな感じで思ってたんですけどまあ今やってみたら、まあ、こ内心怖いっちゃ怖いけどまあ見れなくはないかなっていうのはあったんで。 ま、できてよかったかなっていうのはありますね。もう何十年越しのできたゲームの一つなんで、これは本当にできてよかったですね。大お化け屋敷、浜村淳の実話階段。あこんな感じですかね。すごいぐだぐだしてますけど、こんなんでいいのかな。はい。で、次。 用でやったのが、えー、とこちらたちちの夜ですねはい、まあ、ちょっとプレステ2の説明書なんで縦長なんですけどあその説明書を写してる理由があのパッケージだとちょっと部屋の様子が写ってしまうのでちょっとそれはダメだなっていうことで。 あ, のあえて説明書の方で「やっかます、はいたちの夜は」は当にあに、のー、最初の「テンションシュプール編が」が、あのー、やったことがあった状態でで次の「監獄島のわらべ歌編」については。 韓国島のわらべ歌編と三日月島事件の真相編化に関してはもう本当に全体の内容は知らないっていう状態だったんで、まあ、楽しくできたなっていうのが印象深いですねでもあの「韓国島のわらべ歌編」が結構そのスムーズに進めれたっていうのが。 良かったなっていうのがありますね。あ三日月島事件の真相編でまさかまさかあの人があんなことになるなんてっていう風に思いますね。あえて名前言いませんけど。<笑>最後どうなのそれっていうちょっと思いましたけどね。はい。構えたちの夜。まあ一応その構えたちの夜はこの3で完全に終わりってことなんですよねきっと。 もうこれ以上は出さないっていうであの構えたちの夜結構なんですかねなんかちょっと前ちょっと前かじゃないか数年前にえっとボイス付きとかで出てもうあのー、キャラとかもできてる感じのゲーム確か出てましたよねあれはどうなんだろう いう感じしますけど見たことがないというかまあキャラの感じは見ましたけどまああれはあれで若干内容違うのかなちょっとそこら辺私わかんないんですけどはいということで「構えたちの夜」は楽しかったですね非常にまあ今までやってきた作品全部楽しかったんですけど「かまいたちの夜」が今のところ一番 動画数的には多いのかないくつだったかなえー、っと、かまいたちの夜が51本かあげてますね。今のところそれが一番多いのか。うんうんうんうん。はい。で、かまいたちの夜。次にやり始めたのが、これ、映るかな 映るかな映ればいいなっていう感じなんですけどち ょ, っとちょっと暗いんで部屋の様子が映っちゃうえっ、ー、とあ見えるかなえっとこれちらですね「今引きそう」の説明書なんですけどまあ黒く今引きそうの絵が描かれてるっていう説明書ですねちょっとこれ以上映したらちょっと部屋の様子が映ってしまう でえー、と今引き葬は、まあ、今も現在進めてる感じではあるんですけどまあボイスがボイスが声とかぶっちゃいますねもう本当にそこら辺は申し訳ないんですけどでも何ですかね当時あのー、私これ中古で買って 発売して数年の時かな、中古で買って友達と一回プレイして、でも今、あのー、またやり始めてるという状態ではあるんですけど、も内容を覚えてなくって、でも、もうやっても内容思い出せない、あんまり思い出せないっていう状態なんですよね。まあ、最初のアカルートに関しては ちちょいちょいい覚えてる部分とかもありましたけどトに関してては覚えなないかな、うん、でそんな今引きそうなんですけど本当は実はこの今引き荘をあの購入して一回友達とプレイして終わって最後までちゃんと終わってあの売ろうと思ってたんですよね実は今引きそうって。 まあ、それもう本当に数年前もうそれこそ5年以上前とかになるのかななんですけどでもそのまあちょっと中古ショップに持って行って売ろうと思ったらその中古ショップの店員さんが「あこれはダメです」って言って「えなんで?」と思って。別にあの あれですよディスクがすごい傷だらけとか汚れてるとかそういうわけでもないですしパッケージに関してもすごいまあ何ですかねあの多少の傷とか汚れとかありますけどそんなにそんなにすごい傷がついてるとかパッケージの見た目がわからないぐらいぐちゃぐちゃってわけじゃなかったんですけどこれは引き取れないですって言われてしまってあそっかもう今引きそうって。 ダメなんだって思ってずっと持ってたんですよね。で今回あのまあ、今引きそう持ってたんでをやろうと思って持っててよかったっていう風に今思ってはいるんですよね。<笑>なんであの時断られたのかちょっと未だに不思議ですけどまあそういうのがある。 が今引きそうですねはい、まあ、こういう話で進めてっていいのか<笑>いいのかなはいでえっとその次にえー、っとやり始めたのがちょいちょいあのアクションカメラの画面が消えてしまうんで電源ボタンあちょっと説明書から何か落ちちゃったまあいいかいいかえっとその次にやり始めたの音切りそう ですまあ、プレイステーション版音切りそうなんですけどプレイステーション版しか出てないかの蘇生編ですね蘇生編まあ音切りそうに関しては本当にあの話の内容がランダムらしくってランダムっていうかその最初の出だしとかが結構ランダムらしくって 他の話も見ようかなって思ったんですけど結構大変でなのでちょっと今更新するのをストップしてる状態ではあるんですけれどまあそうですね本当に見た感じあの音、ー、切り草の花パッと見た時に今引きそうじゃないって本当に思ったんですね黄色だし。 すごいいっぱい生えてるしっていう、まあ、本当に。雑な感想なんですけど<笑>。うん。ただ音ゲりそうに関しては、あのー、ちゃんとした内容っていうのは知らなかったんで。まあ、今回。そのちゃんとした内容が。その見れて良かったなっていうのはありますね。 途切りそうはい、ですね、ちょっと拾おうかな、落ちたやつを。で、はいえー、とその次にやり始めたのが、まあ、こちらも今やってる状態ではあるんですけど、最終電車です。まあ、私がやってるのはプレイステーション版なんですよね。プレステ2版も本当はあるんですけど、プレステ2版の方が、 何ですかねあのー、セーブするのにもすごくやりやすかったりとかあとはその話の内容が追加されてたりとか結構あるみたいなんですけどちょっと私が入手できたのがプレイステーション版だけだったので勧めてるのはプレイステーション版っていうことになりますね、まあ、最終電車は何ですかねあのー このえっと、前回やった「大お化け屋敷」に出てきた大迫さんが話の内容を考えてる原作脚本担当してるっていうこともあってすごいホラーなのかなって結構期待してたんですよねでも「あれ?」みたいな感じが今はあって<笑>まあホラーではあるけれども そっちかみたいな感じが内心ありますね最終電車は、まあ、まだ見てないルートが、まあ、まだあるのでそっちの方とかはどうなのか分かんないんですけどでも本当に私いかんせん人の名前とか覚えるのが本当に苦手で毎回毎回名前出てこないんですよ全部に全部を通して言えるんですけど どうしたら名前覚えられるかなって思ってメモしたりとかするんですけどその撮影する時にそのメモが紛失するっていうこともやってるんですよねもう本当にどうにかしますそこらへん<笑>でまあ最終電車残り何ルートだったかなちょっと忘れちゃったんですけどまだ3つか4つぐらい残りあったかな うん、ちょっとまあセーブがスムーズにできなくって毎回毎回私8号車から進めていってで分岐できる部分にたどり着いたら撮影するっていう方法をとってるんですけどそのそこまで来るのに結構その後半の方の分岐で話の内容変わるっていうのも確かあったかな。 なんか確かあって、それ、時間かかるなっていうのもあるんですよね。まあそこら辺は、時間見つつ、進めていければなとは思ってはいるんですけど、はい。まあ、以上かな、今のところ、あげてる動画兼家庭用ゲーム機に関しては。 まあ、それ以外のゲームソフト、そのアプリでやったものとか、パソコンの、えー、とスチームで購入した、えー、とゲームソフトとかも、まあ、結構いろいろやってきてはいるんですけど、まあ、ちょっとそっちの方に関しては、まあ、ちょっとその動画撮影する際に見せる説明書がないっていう状態だったんで、ちょっとあえて今回は避けました。 で、あと、その、なんですかね、あの、中途半端に上げてる動画っていうのも結構あって、その、まあ、過去に上げてたスタデューバレーとか、あとは、何かなえっ、ー、と、ノスタルジックトレインと、あと、クロノトリガーと、ユーチューバーズライフかは、まあ、スタデューバレーに関しては、 まあ、1回、一通りやってはいるんですよね、自分自身では、まあ、撮影してないところではやってる状態で、まあ、スタディオバレーに関しては、もしかしたらこれ以上更新しないかもしれないですね。うん、で、えーとあ、もし見たいっていう方がいらっしゃれば、あのお声いただければ、まあ、あの細々とやるかもしれないです。でも 上げる可能性は多分低いいと思いますで、えっと、ノスタルジックトレインに関してはえっと確かあげてる最中に夏が終わってしまって次夏来たらもう一回あげようみたいなことを確か言ってた気がするんですよね覚えてない<笑>あんまりなので、まあ、そろそろ夏に、まあ、7月も入ったし夏になってきたんでまたちょっとや れ, やれればなっていう。 まあ、そ, のそれ今までやった内容全部忘れてるんですけどねダメじゃんって話なんですけど、まあ、そこに関しては自分が撮った動画を見返そうかな、はい、で黒のトリガーなんですけどまあそのちょっとあ、あのー、撮影しながら RPG をやるっていうのがまだちょっと不慣れて不慣れの状態でしてうまくできてない感じなんですよね ただまあクロノトリガーに関しては、まあ、最後までやりたいなっていう気持ちはあるのでできればあのまあ更新頻度が高いのはやっぱりそのテキスト芸の方がちょっとやりやすいっていうのがあってそっちの方がものすごく高い状態なんですけれども。はいですね。 でユーチューバーズライフに関しては、その一時期、ちょっとその外部映像をパソコン側に映すっていうことがちょっとできない状況が続いてた時があって、その間、なんかあげないとなと思ってやり始めたのがユーチューバーズライフっていうことだったんで、まあ、こちらに関しては、まあ、 なんですかね、やることっていうのは、まあ、基本同じなんですよねずっと繰り返し同じでただ部屋が変わったりとかするっていう状態とかあとはそのアシスタントをああのアシスタントを雇ってそのアシスタントにいっぱい動画を上げてもらうっていうこともできるんですけれど。 うん、まあたいやってることはもう本当に似たりよったりになっちゃうんでまあ上げて見ててうんぐだるようだったら上げない方がいいのかなと思って今ちょっと様子見してる状態ですねうんはい以上かな他のアプリに関してはあそっか声を頼りにがまだ終わってないですね声を頼りに に関しては間違えて私アプリを消してしまいましてちょっともう一回そこまで進めないといけないっていう状態なんですよね。でただちょっと、まあ、家のことをやったりとか仕事をしたりだとかでかつそのなんですかねいろいろとそのパソコンパソコンじゃないそのスマホ側をやらなきゃいけないっていうのが。 あるんでちょっとそこら辺難しいかなっていうちょっと今はできないかなっていうのがあって置いてる状態なんですよねなのでえっとまあ時間見つけてちょいちょいやってよしできるってなったら、まあ、また上げていきたいなとは思ってはいますはい、まあ、こんなところかなはい、まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけど でえっと、さっきも話したツイッターでもではいるんですけれども今後何をやっていくか今上げてるその最終電車今引き裾が終わった後次は何のテキストゲームするのっていう話なんですけれどもまあ次回に関しては今のところ 私が持ってるものをやっていこうかなと思ってるんで今持ってるものがえっ、ー、とこちらのオーマーが時オーマーが時でいいのかな読み方の1とえっ、ー、とこちらの街運命の交差点とあこちらプレステーション版ですねと もう黒いな大丈夫かなえっ、ー、とこちらですね赤川二郎の野草局の1ですねが今手元にある状態なので、えー、とあどれもプレイステーション版なんですけど、まあ、これらのどれかを次はできたらなと思ってますでそれ以外にあの確実にやろうと思っているのがえっ、ー、と今の野草局の 1の続きにあたる2ですねであとは、えー、とさっきの「大間が時」の「1」の続きになるのかなの「2」とあとは、えーと「19時3分上の発夜行列車」と「魔女たちの眠り」と「月の光沈める鐘の殺人」は確実にちょっとやりたいなっていうふうには思ってます。 でまあ、ただどういう順番でやっていくかっていうのはその入手状況とかにもよるのであの一概に今は言えないんですけれどもとりあえず今上げたものに関してはあのやりたいなっていうふうには思ってます、はい、ただまあ野草局の12と魔女たちの眠り本当は私プレイステーションは所持してたんですけど確か 友達に貸してててまだ帰ってきてないっのでうーんどうしようかなってその子に連絡しようかなと思ったんですけど、まあ、よくよく見たら連絡先もうわからないっていう状態だったんでもういいや買おうと思って野草局に関してはもう購入したって感じですねなので、えっと、野草局の2も魔女たちの眠りも購入して やろうかなと思います何ですかねその2作品の d s 任天堂 d s 版を持ってはいたんですけどそれも今友達に貸してる状態だったかななんですよねただまあその n i n 系のゲーム機をちょっと撮影するっていうのが今の私の撮影環境では難しいので まあ、それだったらプレイステーション版でやっていった方が気楽にできるかなとは思ってますね。はい。で、あのー、なんですかね、ツイッターの方でも言ってはいたんですけど、私、その野草局の話がすごく好きで、あの原作になった小説とかも、なんですかね、3冊ぐらい買ってるんですよね<笑>。 3冊ぐらい買ってそのこれ読んでみてみたいな感じで身内に渡したりとかしたりしてるんですよね。何、あのー、だっけなタイトル「私は図書館」だったかなっていうタイトルなんですけどなのでまあ野草局に関してはすごい思い入れがある作品なんですよね。まあ、その野草局 に関しては原作から入ったんではなくてたまたまあの友達がガラケーでこういうゲームちょっと今やってるんだけどやってみないみたいな感じでまあ本当にガラケーごと貸してくれて、まあ、ガラケーって言ってもその何ですかね貸 し,、まあ、貸してくれてでそのやってみてそしたらおおこれを 結構私好きだな面白いと思ってそしたらよくよくそれが原作あるこれ赤川二郎さんが書いたやつなんだっていうのが分かって本を買いそれでおおこれは面白いぞと思ってでそっから結構赤川二郎さんの小説読んでたっていう時期が、まあ、あるんですけれど。 なので、えっと、まあ、さっき今後実況する予定の中の野草曲魔女たちの眠り月の光沈める鐘の殺人に関しては、その赤川次郎さんが原作の作品ということになるんですよね。で、原作に関してはこの3つとも確か昔読んだですよね。まあ野草曲に関しては本も持ってはいたんですけど、他の2つに関しては図書館で借りて。 読んだのかな、うん、まあそれだけ好きだったっていう感じですかね。はい、で、えっとまあ、今挙げた以外に関してはまだ何も考えてない状態なんですよね。どうしようかなっていうふうに思ってる状態で。なのでもしなんだろう な, なんか「えこれもよかったらやってみて」っていうのがあれば。 あのまあ、この動画のコメントいただけるなり、またはツイッターであのー、送ってくれるなりしていただければ、あのちょっとその、まあ、ソフトなり探してやってみようかなっていうふうには思ってます。あ, のあれ、あれですね、あの学校、学校、 学校であった怖い話か。学校であった怖い話。もうやりたいと思ってるんですけど、あれ、手出しできるかなっていうぐらい、結構プレミアついてるソフトなのかな。なので、できればいいなーっていう感じです。<笑>やりたいんですけど、本当は。はい。まあ、そんなところですかね。ああ、もうかれこれ30分ぐらい話してるかな。はい。まあ、これ以上ちょっと長くなっても、 まあ、つまらないと思うので、これでやめようかなと思います。はい、ということで、えっ、ー、と、まあ、今までやってきたホラーミステリーの家庭ゲーム機に関しての話と、えっ、ー、と、今後やっていくツイッター、違う、今後やっていくツイッターじゃない、今後<笑>プレイするソフトはこんな感じだよという紹介でした。はい。で、えー、まあ、 今回チャンネル登録が100人突破したっていうことで記念でやってるっていう感じの動画なんですけれども、まあ、次はまたなんか200人とか300人とか、まあ、夢の話ですけどなればまたこんな形でやれればなーっていうふうにも思いますし、まあ、時間があればあの今後はえっと なんですかね、生配信みたいな感じのこともできればなとは思ってはいるので、今後ともよろしくお願いします。はい、ではこれぐらいにします。<笑>おんの身でした。